一緒に初詣へ来られてナナは幸せですそれに念願の振り袖ですよえへへメロメロになっちゃってくださいねほーらかわいいでしょキャッよよっ 襟袖可愛い。ふふ。十七歳の奈々が飲める唯一のお酒。甘酒美味しいです。わあ。プロデューサーさんも甘酒飲みます？ブレイク王ですよ。ほらほら。 正月はいいですよね。みんなが幸せそうな顔をしてます。プロデューサーさん、お参りで何をお願いしましたナナは、えはぁ、あ、温まりますね。お、おしるこもありますよ幸せー。プロデューサーさん、ナナのお願い、こっそり教えちゃいますね。 ずっと変わらない夢ですけど<笑>トップアイドルになること つみかんがあればナナは幸せです<笑>おみくじには願望いつかかなうとありましたからミミ 仕事始めはプロデューサーさんと、いつもと同じでも特別。プロデューサーさん、今年はもっといろんなナナを見てください。みんなを幸せにできるように、これからもお仕事頑張っちゃいますね。プロデューサーさんもナナと一緒に楽しんでください。 に負けず元気ですよと言いたいところですけど、回路がないとこの寒さに耐は慣れてないんですよ出せて足までですよ仕方ないじゃないですかい、いやー、ウサミンセは、ええー、と、そうですね。平和ないいところで、気候は温暖<笑> 寒さとは無縁ですね。そ、そんなことより、もうシワスですね。シワスって、あんまり若い子は言わないですかね。えっと、年末今年も終わりですよ。で、まだ大仕事が残ってるんでした。今年はナナが大鳥を務めちゃうんですよね。よーしナナ、精一杯か 若い子は、大鳥って言わないですかねあはあははははああ、いい日よりですね。ナナは大仕事を終えたので、もうまったりしちゃってます。年越しのツアーだなんて、若くなかったら乗り切れませんよもうね。 ツアー公演が終わってよかったですね。プロデューサーさんも本当にお疲れ様でした。お疲れじゃありませんナナがご奉仕できることがあったら何でも言ってくださいね。聞くだけ聞いてあげます。はっは初詣も無事に済ませましたし、これできっとまた素敵なアイドルライフが送れるはずですよ。今年もいっぱい歌って、いっ 歌い踊って宇佐美のファンをたくさん増やしちゃいましょう ね, ねあ忘れてましたプロデューサーさん明けましておめでとうございます今年も一緒によろしくお願いしますね